なんかね、キンモクセイに似てる匂いがすごくいい匂いです。 こんにち は, にちはサムです。今日はどこに来てますか？今ハイチの村というところに来てます。はい。えー、どんなイメージなところですか？うーん。アルプスの少女ハイチのアニメ、うん。そうですね、うん。スイスのイメージですね。うん、はい。じゃあ今日一日ここで遊びながら。 えっ、ー、と、まあここの綺麗な景色を皆さんにお見せしますし、それから皆さんの、えー、ご質問にお答えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずえっ、ー、とこちらの質問です。えっ、ー、と、Does Richard speak Taiwanese or h a k a うん。じゃあ、じゃこの答えね、えー、あのサムにお願いします。 えー、リチャードはハッカー語はしゃべれませんそうです台湾語と北京語だけですはいそうです、うん、それから次えっと Do you both speak three languages Japanese English and Mandarin? ははい答えてくださいすべ、えー、て日本語ですそうです2人一緒にいる時すべ、うん、て日本語です、はい どうぞえー一番は北海道かなはい僕もそうですうん、はい、どうしてですかあの初めて、えー、小樽だったかな、うん、小樽行った時にの空の低さにすごく感動して雲が近いのねうんうん、うん、で空もきれいで それが一番印象的だったかなうんあと北海道の食べ物、うん、本当に美味しいです、うん、食べ物景色空気、うん、なんかね全てがいいねそうです、うん、あとソフトクリームも食べたいですでってすんかすごくこういろんなまあ、虹色 の, あのソフトがありますからあれホタルね そうそうそう。うん、ああ食べたいね。あとホラーのも好きです。うんうん、じゃあ次の質問は、えっ、ー、と、Have you ever visited the United States? クアム以外ね。うん、はいじゃ。サムは一切ありません。あ僕もないです、ねうん。でもヒカがあれば行ってみたいですね。うん、じゃぜひ行きたいね。はい。クアムしか行ったことないから。はい。例えばどこに行きたいでしょうか。うん あ、都市ロスニューヨークだ、ねそう。あの、実はロスに親戚がいますので、うん、前から行こう行こうって言ってるもんね。そうそうそう。まずロスに行きたいです、ねうん。はい。ね、ロスとニューヨークで何をしたいですか。うん、もうぶっちゃけると食べ歩きです。そうですね。旅行<笑>はこんなもんですね。う, ねうん、くしもだからね、二人ともね、そうそうそう、うん、たくさん食べたいし、うん、あと。うん ね、綺麗な景色とか、ね、皆さんと一緒にシェアできたらいいなと思いますうーんなんか国際免許取って、ちょっとね、ドライブしたいなそうですね。うんはい ここは何を食べてますかローズバラのソフトクリームでーす、はい、すごく珍しいですね食べてみましょう、ね、どうですかおすんげーバラねほ ん, ほんのりのえ？えーえー、めちゃくちゃだよ 美味しいです う読書は全くしないですね、今は。時間がないっていうのもあるし、うん、なんか今はもうネットでね、うん、もうそれで終わっちゃうって感じ。うん ほとんどネット で, ネットでなんかニュースを読んだりしてますけど本、まあ、時々読むんですけど、うん、今の仕事は語学関係で、うん、そうそうだからあの読むときは語学教育関係の本を読んでいるんです。うんな、はい、な感じかな、うんうん、はい、はいはい 次の質問は What do you to? 僕の方はあの k p o p たくさん聞いてますけどでもあまり詳しく、まあ、グループの名前とかわからないんですけど、うん、はあのたくさんあのそういう YouTube の k p o p ビデオを見てますから一緒に見ている感じで、うん、あのまあそういう切符の。 グループの歌はほとんど好きですい、うんうん、は、えー、とでんはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいはいんですいはいはいはいはいはいはいはいはいうんはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいうん。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい 他のグループもう1個もう1個うーんもう1個あげるんだったらスーパージュニアあそれはどうしてですかこれもううん<笑>、うん、かっこいい<笑>、うん、歌もう手いからねうんうんうん、うん、確かにダンスもう手いね、うんうん、上手だねうんうん、うん、はいじゃあ次の質問はい What other musicians do you listen to? 他のミュージシャン、うん えー、それは k p o p 以外まあそうだねうーんだったら 前, も前の動画でもお話ししてるんですけどミポリンが一番好きです、はい、か僕は<笑>さっきのようにこうあんまりアーティストの名前は分からないですけどでもたくさん、まあ、音楽がよければ、まあ、好きって感じですね、うんまあ、次の質問、うん これ使用セーブイティントゥーできやだ。うん。一緒にいること自体好きです。なんで。ずるい質問ね。あずるい答えです。もっと。具体的に。具体的に一緒にいればいいんだけどね。うん、え、ドライブかなやっぱり。あ、それは俺の答えだった。うん。とりあえずもう車の運転が大好きなんで、車に乗ってさえいれば。そうそうそう サ ム, はサムは本当にド ラ, イドライブが大好きなんだよね、うん、僕は、うん、そうだねずっとうちにいるとちょっとなんか楽しくないなと思うから、うん、外を出かけることが大好きですでサムと一緒にリストラン見に行ったりあと例えばドライブに行ったり、まあ、このような休みの日が好きだなと思います、うん 薔薇の匂いに酔ってます<笑>酔ってます<笑>でもなんか香水ね、うんうんうんうん、なんかいっぱい使ったって感じです本当そんな匂いだね、はい、うん。ちょっと下手したらクラクラするねクララやめてください<笑>くだらないごめんなさい次の質問は Do you have any suggestions or advice for couples in international relationships? はい、みんな答えてください<笑>、えー、この質問のた答えるとなるとちょっと時間かかっちゃうと思うので、えー、と次の動画かあともライブをもうやろうかなっていうのを考えているんでね、はい、そ, でその時にまたお話ししようかなと思っているんで少々お待ちください。はいうん、じゃあ次の質問 て you you、うんはい、てみてください、まあ、自分たちの場合だと、ビザですよねは一番はビザかな、やっぱりそうそうそう、うん。観光ビザは3ヶ月ぐらいで切れますので、うん、あのまたこう、まあ、つまりパートナーと一緒に大学いるのができないっていうのが。 すすごく辛かったんですねだから昔は、えー、とサムは、えー、と台湾に来てくれた時べて学生ビザで、えー、と台湾にいることができましたがちょっと学生ビザなので学費もいっぱいかけちゃってあんまりあのまあすごく一生懸命勉強 し,、ま、してくれましたけどでも実は二人とも。 すごく仕事を頑張って高い学費を払わないといけなかったからやっぱりビザの関係でちょっと少し大変な思いしましたね少しじゃないですね う, <笑><そ> う, <笑>うん結構ね大変だったねそうそうそれから僕はちょっと運がよく留学することができまして、えー、とまあその時こうビザね長いビザ 2年かな、2年のビザもらえて、それからその後また仕事、就労ビザももらって、それからまあ就労ビザもちょっと3年分っていう感じで、何回も更新して、それからやっと長く日本にいることができたう